こんばんばはい、ね、<笑>いいえ<笑>昨日悪かったねい や, とんでもないいやまた具合でもあれかなぶり返しちゃったかなとか思ってさ、はい、よかったよかった今日もね、うん、来たらまたどっか切れちゃって、うん、それでしょうがな、ね、いその線持ってたからよかったんだけどそのぶった切ってね、うん、昨日もあれ、ね、あの水曜日の日に、ね、終わらったじゃないですか、うんうん、あの時小林さんのそばそばにねあの 16号まっすぐに行くとあの右側に焼き肉屋なんかなんだからかな、うん、入ってたところの、うん、そういうかあすいません、うん、さんっていうところ頼まれたんで、うん、行ってたんですよそうなんだ、うん、それであ夕方ね、うん、で途中でちょっとパチャッて切れちゃって、うん、それでバッテリーが熱くなっちゃったのああ、うん、じゃあ漏電したのかなどっかね漏電してねそれで今日あの なんだあのつないでみたたら、今日大丈夫だったの、うんで。ここに来てから、うん、またなっちゃってさ、うん、でお客さんしばらくみんな断っ ち, ちゃってさ、うん、でつないそこからぶった切ってずっとやったらなんとか、うん、あのよかったでもそれちょつかなかったらまた、うん、どっか相談雨ったらどっか入っちゃったんだよねあれそうだ、ね、ショートしちゃったんだよね。うん なんか寒くなっちゃったね。寒いですね。寒いです。十月に少しこう屋台修理しようか、こういうところを、うん、あの特特化に修理しようと思うから、まあ、うん、とりあえず使えるようにしておけばいいかななんと思ってたんだけど。小、う、林、ん、さん大丈夫ですかから大丈夫。今日でね三日目かな。酒今やめ。 飲まないあ。そう。うん。丸みっく兄 な, い, な、えー、い。すごいすごい。<笑><笑>俺も今回は隔離されちゃってさ。うん。あのまあお大きいあるじゃないんだけど<笑>で行ったらまずは測ったらあれ三十八度半分あるわっつってさ、うん、それで。 あのみんな年寄りじゃないですか、うん、あのもう大体い早く行く患者さん<笑>、うん、だから小沢さんあの悪いけど違う部屋違うかっつってさ、うん、でまずじゃあち注射なんか今までやったことないのに、うん、注射打つかいっつうから、うん、治るんだら打つかいっつってさ、うん、打ってもらってよかったでもね胃が痛くてさ、うん、でそれは薬くれたんだけど、うん、それと熱が上がっちゃって。 1週間、うんまあ、ってあれ、また1か月もなっちゃう、やばいなと思ったんだけど、うん、すぐ医者行ったから、う, ん、うちの方がうるさくて、行け行け行けって言ったけど、じ、う、ゃ、ん、なかったら行かなかった医者、うん、で直したと思ったら、うんうん、でもよかったら行って、うん、中に行かないで。うん 調子悪くてはあの医者行くの嫌なんだよね。医者ね。嫌だよね。<笑>もう行っちゃえばいいんだけどさ。ま、うん、ったく本当はそういうの続かないんだもんね。ねっちゃん。 さては、あげの、ねうん、工業団地のお祭り。あ、はいはい、行くんですけどね。ええうん、それも全くね、えらいで行かない、は、もうこれ八時まで入んなくちゃなんないな。あな、うんかえ、朝方、うん。で、まあ、その次の週は休みにするから、うん、いいんだけど。ありがいんだけどね、声かけてくれるのは。うん 本当に寒いよね。寒いね、ね、うん。すみませんね。はい、いただきます。うどうぞ。どこなんだかわかんないんだよね。全部バラして。全然わかんないんだ場所。いや、あの。多分ね。うん こここにもう一つこっちにあのこのつながるようになって、はい、そこのところに水が入っちゃって、うん、それであのあの接触しちゃってじゃないかなと思ったんだけどねうん、うん、それ今日やんなかったのよ、うん、あやんなかったっていううち帰ったらついちゃったんだよねなっちゃったの接触 が, あ の, 接触が、うん、あの、昼間やろうと思って一応やってみてうん で、ここを来て1時間ぐらいたったらこう両方がバッテリーが熱くなっちゃってさ、うん、ギャーって、うん、で慌ててそれ取って、うん、煙出てきちゃったから、うん、それで線持っててよかった、うん、でそこのところ切ってこ、こっちのこれはもうつながないようにして、こっちから切ってやって、うん、でこれはばかになって。 し小林さんによろしく言ってる入って。あそううんあのー 学校 の, の先生や っ, ったかな、うん、だな大体小林さんのあれを見てくるんだよく る, る人なのね熊谷の人いやその人ねこの近くの人なの、うん、だけど、あのー、いつも来る前に見てそしたらあの「木曜日からやるよ」って書いてあったんだけど「うん、昨日休みだったね」って俺言われちゃってさ<笑>小林さんに見たんだってそうそう「木曜日から」って書いてあったのに。って。うん でも、ちょんと今日来てくれてさ、うん、お茶まで置いてってくれて、で小林さんによろしくねって言っ て,、うんうん、言って帰られて、もう一人の人は若い人なんだけど、うん、いつも見てるんだって、はいはい、その人はもうこれ、電気が消えてたから、ああ食べないで返しちゃってさああ、うん、でもよかったよ、これ、なんかりないでし、うん、しうそういうのがあったら、今日またそうだなかと思 コスモスモさん早い時間来たでしょあ来ましたね、はい、あのコスモスさんに教えてもらったの今日出てるよってあそうですか、うん、はいはいあの人も体具合悪くて、うん、で今月いっぱいは休みっていう ね,、うんねうんうん、休むのなんか、うん、心臓の、うんね、そうね、うん、足もちょっと歩くのがあのあ 不, 不そうなんだなっ て, てうん この間も言ったんですけど、このガスがさ、うん、上げられなくなっちゃってさ、うん、いやー、何言っちゃよね、これは上げられなくなっちゃったのキャタツでげてんのよくってじゃなくてね、うん、一応そのだそれがあるじゃないですかあ、はい、で、それをこり引いて、うん、でなんとかあのやれたの、うん、明日もガス交換するんだけど、またそれやんなくて、うん、簡単に上がってたんだよ<笑> そこまで申し訳ないんだよ、こうやって。うん、やんなっちゃうよ。ああ10月、車検切れて、少しねあの、屋台直して、うん、それはもう下げてもらいに言ったの、ガスは。で、それよりちゃんとやってあげるからって。うんうん、1週間ぐらい休まらせたねね、車検とこれ直すのと。あ でもやってるだから、ねうんだけどね。なかなか今こういうのやってくる、うんだ、う、もん。このやったら20年ぐらい使ったもんね。ああ。車はねもう何んもう。そうだよね。け、う、ど、ん、だから5よく50年近くやって。うん。 屋台作り変えたの三回だけだもんね。うん、うん、だからステンレスって持つよね、うん。そうだね。うん。最初からステンレス。そうです。最初からステンレス。それでもやっぱりね、下にもあのステンレス貼ってあるんですよ。はい、でもどっかから持ってっちゃうじゃないですか。はい、だからやっぱりボディーがいたんじゃない、ねうんうん。どうしてもね。うん そうだよね、毎回毎回ボディ掃除できないもんね、そうなんかねできないからあの、少しはできないけ完全にはもう無理だからね、うん、あの車検の時とか、うん、だから2年間ぐらいはもう、きれいにできないじゃないですか、うんうん、その腐っちゃってもんね、んか車、それでダメになっちゃうもね、うん、ステンスってあったりするでしょ、一応、ああのまあ、取り外しできるよ、ねはいはい、でも、漏れてっちゃうんだよね。うん 連休はやるのうんと日月だっけ連休あ、今度のですか、うん、日曜日はそこ行っちゃうから、はいはい、だから次の日休もうかと思っ寝ないでそうだよね、うんうんうん、行くから、うん、まーた長く行っちゃうとまずいからさ、うんうん、来週の土曜日はね、うん、そこ続きずこうあのライオンズマンションんですよ でそこのお祭り頼まれてるんで、はい、そこも朝やっぱ8時ごろ入るのだから全くね土曜日夜もったいないんですよこっちへだけど仕事できないね、うん、もう寝ないで行くと広いって、うん、そこも5時ごろには終わっちゃうんだけどね、うん、でも1年に1回楽しみにしてくれてるから嫌、うん、だとは言えないからねもう はいおじさんごちそうさまでした本当にすみませんありがとう申し訳ない。でおじさんごちそうさまでした本当に昨日すみませんでした。うん、いつってねはい申し訳ないね。気をつけて帰ってくださいね、うん、おじさんも気をつけて帰って帰 り,、はい り, ね、帰りもう少しでしょそうです、うん、はいで本当にありがとう、ね、ご、はい、はい、ごちそうさまでしたはいた、はい、おやすみなさいお疲れ様です本当にいつもすみませんはい。